東東京から参りました東電と申します。えー、午後になって暖かくなってきて、より一層桜が、後ろの桜がなんかもういい感じになってきてるので、えー、我々もそもこの桜のように満開の笑顔を皆さんにお届けできるように、全力で演舞させていただきますので、最後までどうぞよろしくお願いします。 雷鳴 の, し神の使い風神雷神いざ復讐 すべての声を包み込み風とともに舞い上がれ Thank、you